今福岡県が変わっていることを願い事実を公表いたします私は福岡県の会計年度任用職員としてリッチモンドホテル福岡天神で働きました勤務日は月15日以上16日以内 まあ、この時間帯になりますが8月27日に PCR2 回目で陰性だったことを福岡県に伝えましたしかし9月いっぱいまで休めという指示で私は給与の保障について確認をしたところ 出来高払いだからお金は出ないという説明を受けたので8月27日に退職日の14日前までに届け出をすればいいという判断をして退職をしていますこれがその時の。 文章ですおそらく県知事さんはご存じないと思いますが「不戦」が貼られていて「一心上の都合」となってしまいました。で皆さん多分ご存じないと思いますが。 PCR 陽性のレッドゾーンこれは陽性患者さんを直接作業する場所になるんですけどそもそもフルタイムなのにパートタイムの契約書をいただいてこの契約書を頂 い, いた日が勤務をした後になりました。 なので選ぶことができませんでした正直でこれはまあこれもいいんですただちょっと問題があったのがハラスメントを受けたで面談の内容は まあ、9時から行った業務について「いえ。お前に何の権限があるのか。手袋を勝手に2枚使用するな」だったんですけど、まあ、実は看護師さんの中で申し送りノートがあって保健師さんの指示のもと私は働いていました。結果、 申し送りノートがあったことも看護師さんの話の中で手袋を2枚使うことになっていることはケは知らなかっただけであったことになりましたまあその後謝罪がありましたがもう最初はちゃんと働いているのかということと。 あとは、まあ、正直お二人にお話をしたんですけど強い口調で攻撃を受けているように感じるんですが「私やめた方がいいんですか?」っていう質問をしています。で、まあ、その後最後に、まあ、分かったことなんですけど。 まあ、性格がまあ口調ですね結構強い口調で話をしてしまうから「すみません」という謝罪の言葉でしたでこれもいいですで私がお願いしていたことについて ふうな動きに変わっているかどうか、これが本格的に私があのお願いしたことになります。まあ2020年8月にまあ感冒症状があったスタッフさんとかおられました。で一生懸命患者さんのために事務員さんも 看護師もドクターも一生懸命働いておられましたのでお体をご自愛してくださいまたお願いしていたことですここで働いていたスタッフさんが全て PCR を福岡県のお金で検査できたかを教えてくださいこれは辞める時にお願いをしていました で私については厚生労働省を準じて PCR を実施して PCR 陽性ではないと伝えたにもかかわらずまたかかりつけのドクターから勤務をしてよいと電話をして9月末まで 給与なし就業不可能と言われた理由についてきちんと説明をしてくださいまた現在ボランティアでお金が集まっていると思いますもしも同じように PCR を保険証や自費で 支払った看護師やドクターや事務員さんホテルのスタッフさんすべての人に費用を支払ってください。また医療の給付金についてお願いしたいのですが。 一生懸命働かれていますので県民や国民の皆さんからボランティアで集まったお金を一生懸命働いている皆さんに還元してあげてください。あと最後になりますが。 リッチモンドホテルの福岡天神の皆様おいしい料理を作っていただいて本当にありがとうございましたあの働いて一番感謝できることとすれば本当に温かくおいしい料理を提供していただいたことですごく頑張ることができていました まだお礼に行けていませんが近いうちにお礼に行きたいと考えています私については茨城県と保育園にマスクを配りましたまたエタノールも。 近くの消防署に足りなくなることが分かっていたので救急隊の方に寄付しております本格的に医療が崩れていますのでホテルの皆さんも医療機関の皆さんも県の皆さんも 体を酷使して働かれている現状があると思いますただ医療従事者をハラスメントで攻撃しないでください皆さん新型コロナにかかってもいいという思いで頑張られていますので どうか各都道府県の皆様、上の皆様、温かいお言葉をかけていただくようにお願いいたします。では失礼いたしますで。引き続きですね、マスクとアルコール消毒、大事になってきます。 基本的には手洗いとマスクが基本になりますのでいろんな情報があると思いますが水道水があれば手洗いをしてマスクは鼻まで覆ってまず差別をやめてください新型コロナウイルスは ほとんどの方が軽症で回復されています。だから、日本中の皆さん、ご家族が帰ってこようとしたときに、帰ってくるなと言わないでください。うつ病が増えてしまいます。皆様の ご健康を心からお祈り申し上げます私は性看護師として現在も頑張っております私の体については心配しなくて大丈夫です新型コロナウイルスは昨年ですねもう一年間経ってます ほとんどの方が新型コロナウイルスに一度は感染していると思いますのでもう一年以上皆様元気で生きている人が多いと思いますどうぞ普通の生活に戻す努力を一生懸命頑張っていけば免疫力は高まりますまずは、 いじめをなくしてください。どうぞよろしくお願いいたします。本当に医療従事者からのお願いになります。いじめをしないでください。日本で支え合う心を取り戻してください。どうぞよろしくお願いいたします。おやすみなさい。カナでした。